皆さん、こんにちは。ハートカイロプラクティック生態の平野です。えー、本日は誰も教えてくれない長引く痛みの原因、思考癖とはといったテーマでお話しさせていただきます。あなたの痛みはどれくらい長引いていますかどこに行っても変化がないとき、あなたはこんな思考癖がありませんか脳と痛みの関係は多数文献があります。調べれば多くのことがかり、 医学的なことは専門サイトで見れば分かることですのでここでは実際の現場の話経験の話でご提案させていただきます情報を鵜呑みにせずご自身の痛みと照らし合わせ参考にしてみてくださいあなたは痛みに対してこんな思考癖を持っていませんか4つ以上あればその思考癖が原因かもしれません1常に痛いと訴える 2痛くない日がない3痛みの弱化緩和軽減など軽くなるイメージができない4常に痛みを訴えるが睡眠中は痛みが弱い5何を聞いても痛いで締めくくる6こうすると楽だという表現がない7痛み探しを無意識にしている 8. 痛みがない時の記憶がない 9. 痛みがない時があるのに認めない10。痛みがない時を聞くと見つけるのに消極的になる11。痛みがない時の会話をするときしいはずなのに真顔になっている12。痛みだけにアンテナを張って軽い時のアンテナが弱い 13痛みがあるのが当然で痛みがないのは不自然のような認識になっている14痛みがあるのが当然だと深く根付いている15痛みに対して恐怖や怒りがある16痛みの奥に訴えたい何かが隠れている このような思考癖は痛みを長引かせ悪循環を招きます是非一度ご自身の中でこのような思考癖がないか考えてみてくださいそれでは次の動画では痛みにつかまる思考癖といったテーマでお話しさせていただきます URL を下に添付しておきますのでよろしかったらそちらもご覧くださいそれではご覧いただいてありがとうございました失礼します